えっと、ちょっとですね、だいぶ前の方が寂しい感じになっちゃってるのでもし後ろの方にいる方、まあ、もしよろしければあの内側の方に移動していただけると近くでお話できていいなと思いますのでよろしくお願いします、えっと、椅子の上にちょっとチラシを置かせていただいたんですがそちらあの、今見ていただくと行かなくても大丈夫ですしまっといていただいてもいいので邪魔だったらしまっちゃってください。 はい、えー、では、えーと、これからですね16時15分からのセッション、えー、若手起業家考える新時代のスキルの使い方についてお話をしていきたいと思います、えー、まず、初めにご案内をさせてください、えー、とまずこのセッションが初めてじゃない人が結構多いと思うんですけれども、えー、と今回の Code for Japan のサミットのアプリがあります。 こちらのアプリでと本セッションにチェックインしていただけると嬉しいですあとでどのくらいの方が来てくださったのかというのを把握することが目的となります はいえー、同じように、えー、そのアプリチェックインしていただくとこのジョイっていうボタンが出てきますでこちら、えー、何回でも押していただけるようになっているので、まあ、ぜひ今日お話を聞いてもらっている中であなんかちょっとい い, いいじゃんと思ったら、えー、押していただけると嬉しいです。 はい、あとえっとこのセッションに関してはソーシャルフリーとしております。なので何か気になったことがあったりとか、質問があったりとかしたら、ぜひ Twitter でえハッシュタグをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。えっとハッシュタグ一応、今回のサミットのえっとオフィシャルのものが CFJ サミットの、あともう一つこのセッションのものとしてスキルの使い方という えー、ハッシュタグを設定しましまた、えー、こちらつけてツイートしていただければ、えー、僕らもイベント中もし終えたら、えー、追いながらやっていきたいなと思っています<笑>、はいえー、ではですねここから、えー、とーイベントの、えー、セッションの内容の方に入っていきたいなというふうに思っています まずはじめに今日セッションチェアを務めさせていただきます私の紹介をさせてください私株式会社キャンプファイヤーで働いております田中と申します本日はどうぞよろしくお願いしますありがとうございます 簡単に自己紹介をさせていただきます僕は横浜市立大学というところの出身でしていろいろ仕事をしてきました基本的には HR 系の仕事が多いです営業やったりとか経営企画やったりとか新規事業やったりとかしてその後会社を立ち上げて今年の5月にキャンプファイアに事業売却をしたという形になりますで今日話の内容が割と「スキル」っていう言葉がたくさん出てくると思うので僕のスキルなんかもちょっとまとめておきました まあ、事業企画とかプロジェクトデザインとか基本的には企画畑が得意な人間ですで一方デザインとか、えー、と写真撮ったりとかっていうのも、えー、副業でやってたりするので、まあ、ちょっとこうクリエイター的なスキルも持ってたりしますで一方この後の話に結構深く関わってくるところではあるんですが僕自身が認識してる僕自身の一番、うん、僕これができますっていうスキル一番実は努力です 僕大抵のこととは頑張ればできるる思ってる結構根性論が強い人間なので、えー、まあ今日この後スキルっていう話出てきてスキルって悩んでなるかもしれないんですけど主催者の僕が努力って書いちゃうぐらいなので多分意外と皆さんスキルって認識してないスキルあったわ私あったわ俺っていうのを今日ここを出る時に思って出ていただけたらなっていうのをちょっと今日の僕らの裏ゴールとして持って頑張りたいなと思っています。 で僕の持っている関心事項はこんな感じですね働き方とか、えー、キャリア教育とか割とそういうところに興味があったりとかしますはい、えー、で僕の紹介はこのぐらいにして、えー、とここから実際今日のセッションどういうお話をしていくのかというところをちょっと10分ぐらいお時間を頂 い, いて最初に僕からお伝えしたいなと思っています、えー、今日のメインテーマは こ, ちらです、まあ、これからの時代を生きる私たちが考えるべきスキルの使い方と学び方というところですね えー、具体的にスキルって何みたいな話はちょっと後に置いといて、えー、ここもうちょっと掘っていきたいなと思っています、えー、まあ最近ですね、えー、まあいろんなネットとかメディアとかでこんなキーワードを見る機会非常に増えてるんじゃないかなというふうに思います、まあ、副業とかスキルシェアとか、えー、あとはまあ数年前に流行った本でライフシフトとか まあ、とにかくこう働き方を通してひいては生き方みたいなものが非常に多様化しているみたいなところが、えー、最近のまあ話題として非常に多いかなというふうに思います、まあ、中でもまあ日本だとほとんどの人が何かしらの職に就くっていう状況において、まあ、この働き方みたいなところの変革副業みたいに言うと簡単ですがこういうところが非常にえ最近聞くことは多いかなというふうに考えてます でちょっと最初に、えー、ファクトとしていくつか持ってきました、まあ、見慣れている数字が多い方も多いかなと思うんですけれども、えー、まず副業を解禁している企業去年の時点で 38% ですね、えー、今年まだ出てないですが多分もっと上がってるんじゃないかなと思ってます、えー、個人的にはもうあと23年のうちに 80% ぐらいまではいくんじゃないかなと思ってますで、まあ、それに応じて副業市場みたいなものはもう8億近い市場規模になってるんですね でもうこれはまあ1つの単一の市場規模としては非常に大きな市場規模となってますであとは実際にそれどのくらいの人がやっているのか、えー、744万人ぐらいがまあ講義の副業みたいなものに関して取り組んでいるというふうに言われています、まあ、日本の労働人口は大体まあ7000万人弱ぐらい6000万人後半ぐらいになってますので、まあ、10人に1人ぐらい、まあ、統計でいうと1 1 1.5% だったかなぐらいの人が何かしらの形で副業みたいなものに取り組んでいる自分のこうスキルを生かして会社の外で何かをやるだったりだとかフリーでやってる人がこういろんなプロジェクトを掛け持つみたいなことをやっているというような現状がありますあと最後に1つ経路の違う数字としてセカンドステージって書きました25年って書いてあります まあ、なんとなくイメージはつくかもしれないんですが今日のテーマにも関わってくる、まあ、人生100年時代みたいに言われているところで、えー、人が職 を, 職を失ってって言い方あれですね、えー、会社員ではなくなって一つの会社で働くのを終えてから25年間ぐらいは自分だけを頼りに、まあ、家族もいるかもしれないですけれども自分のスキル、自分の力を頼りに生きていかなければいけない時間があるということです。 き、まあ、今日このあたりの数字に関わる、えー、お話をこの後していいきたいなと思っていますで。あとは同じく SNS とか使われている方であれば、まあ、ほとんどの方が何かしら使ってらっしゃると思うんですけれども SNS の広告なんかで最近こんな歌い文句よく見ること多いんじゃないかなと思います。 僕なんかは多分年齢とか職業的にもどストライクなのかすごくターゲティングされていて1日に何回もこういうの出てくるんですよあのエンジニア転職で年収1000万円とかスキルを身につけて夢のリモートワークみたいなものがたくさん出てきますで、まあ、これ自体を別に否定するつもりはないんですけれども今日僕らが話したいスキルっていうのは別にこういう話をしたいわけではありませんで本当に考えるべきなのは この年収1000万リモートワークとか月収プラス20万とかこういうものを得てそれを何のために使いたいのとか何のために得たいのとかいうところが本来一番考えるべきところなんじゃないかなっていう問題提起を今日したいなと思っています、まあ、なので今日のメインテーマ僕らとしての主張としてはまあ求められて許される時代になったからみんな副業をしようとかっていうことでは全くないです なので、ちょっとそういう話を聞きに来ていらっしゃる方がもしいらっしゃったら本当、ほんとごめんなさいって感じなんですけれどももっと面白い話するんで最後まで聞いてもらえたらなと思います、えー、僕らが伝えたいのは、まあ、今お話ししたように副業みたいなものが世の中的にすごく求められて許容されている時代になってきてでかつ、1人の自分のスキルを頼って生きていかなければいけない期間が長くなっている、まあ、そんな風にして、まあ、生き方を選べる時代になってきている。 まあ、だからこ そ, その選び方みたいなものを知ってそれを実践するのもそうですしまあより下の世代に伝えていくのもそうですしまあ僕らもそう、皆さんこう来ていらっしゃる皆さんもそうですがまあここにいる人たちを中心にしてその選び方みたいなものをどんど ん, ど ん, どん社会に伝えていきたいなというふうに思っています。まあ、これが今日の主題ですね まあっていうところでえっと前に戻って今日のテーマはこちらですまあこれからの時代を生きる私たちは考えるべきスキルの学び方と使い方っていうところに関してお話をしていきたいなと思いますはいでえっとここからですね今日の、えー、メインのテーマえっ、ー、とコンテンツになるトークセッションに移っていきたいなというふうに思います。 はいえー、今日ですね僕の、えー、同世代の起業家仲間というところですごい尊敬する起業家の皆さんをお呼びしていますじゃあちょっと、えー、皆さんこちらにお願いします はい、ちょっとこの後ですね皆さんに具体的にどういうことをやっていらっしゃるのかどういう人たちなのかは紹介していただこうと思うんですけれどもちょっと簡単に僕の方から紹介をさせていただきます一番、僕側、手前側からポートフォリオで個人のクリエーターをエンパワーメントするようなサービスをやっていらっしゃるフォリオの山田さんですねよろししくお願いします、はい、隣がデザインを学習するサービスを通じてデザイナーのコミュニティを作られている斉藤さん。 で一番端がキャリア教育の授業として、まあ、その地域とキャリアの結び付けみたいなところをやってらっしゃる武田君と今日ここにあと僕の4名でトークセッションをしていきたいなというふうに思っていますじゃあですね、えー、とここから、えー、とそれぞれ簡単に紹介をしていただきたいなと思ってますのでじゃあまず山田さんからお願いしますこのまままま座ったままで 株式会社マナサジオ代表の山田博人と申します、えっと、このちっちゃい文字は見えないですよね、えっと、僕, は僕 の, あの簡単なバックグラウンドを説明しますと、えー、っと秋田出身で今は東京で、えっと、この株式会社マナスタジオをやっております。 でえっと、中高時代あの、ニュージーランドで、えっと、留学をしていまして高校を卒業してそのままあの東京のデジタルハリウッドというあのデザインスクールでデザインを勉強をして、えー、その後すぐ、えー、渋谷の広告制作会社に入ったっていう背景がありますなので、えっと、キャンパスに来るっていうのは結構毎回自分の中でワクワクするものがあってですね。今日も やっぱいいなとかちょっと憧れる気持ちを持ったすめっちゃ綺麗ですしね、はい、素敵ですね、さっきもそこでフラダンスを踊ってる人たちどこれがキャンパスライフかみたもう10年前なんですけどね、<笑>学生時代なのは思いました。えっとで もともと10年間ほどですねその後、あのー、デザイン業界でアートディレクターデザイナーとして、えー、と活動した後、えーまあ2017年12月に、えー、とこの会社を起業しましたで何やってるかといいますと先ほど田中さんも説明してくださったんですけどこのクリエイターのエンパワーメントというところをビジョンとして、えー、とクリエイターの方々が自分たちの作品や実績をまとめられるポートフォリオサービスを運営していますでこれ何で始めたかといますと、まあ もともと自分の原体験としてデザイナーとしてえ活動してきた10年というのがあったわけなんですがまあその中で特にフリーランスになったえ時にですねまああの自分も含めまたはその周りの同業者とか含めですねまあ結構皆さんあの大変な思いをしてえクリエイターとしての生計のを立てているなというのをちょっとあの気づきましたとやっぱりその皆さんものづくりのプロではあるけれどもまあ必ずしもそのビジネスだったりとか 自分たちをうまくプロモーションしていく営業していくっていうところがうまいわけではないのでそこで会社と仕事をする上でなかなか値段の交渉とかもうまくいかなかったりとか踏み倒されそうになったりとかそもそも仕事が来なかったりとかそういった形でいろいろ苦労されてることが多かったんですね。でまあ、そういった人た人ちとよく仕事をする中で えー、毎回、あのー、会うと言わ れ, 言われたのが山田さん、あのー、ウェブサイト作ってくださいとその、まあ、要は自分たちも、まあ、当事者なのでそのどうにか自分たちのことをもっと知ってもらえる機会とか作りたいから、えー、オンラインでその自分の作品とか見せれるようなページを作りたいとただ、まあ、僕はデザイナーなのであの簡単にそういうものを作れたりとかするんですけど例えばヘアメイクさんとかスタイリストさんとか、えー、そういった方たちは あの必ずしもそのデジタルにあの精通してるわけではないのでえまあ た, だそのまあただというかですね紙ででっかいそのクリアファイルを持ち歩いてですね営業とか行ってたりするわけですねまあそういったそのまあ課題感を聞いてまあ一人一人にこう一個ずつ作るわけにはいかないけどまああの多くのクレーターさんみんながその使える一つのサービスは作れるんじゃないかなと思ってあのスタートしたのがきっかけでございます。 であのこういったふうにちょっとあの左で、まあ、ちょっと画像が荒くて申し訳ないんですけどあの シ, ンプルなあのシンプルできれいなあの自分の作品集のページを持つことができるようなサービスになっていますとで今、えー、デザイナーさんとかイラストレーターさんとかカメラマン映像監督作曲家など、まあ、デジタル系、まあのクリエーターの方が多いんですけどあの特殊なところでいう と,、えー、それと VTuber さんとかあとヘアメイクさんとか も, もちろん使ってくださってますし 例えば、提灯の職人さんとか結構も の, ものづくりに関わるこ結構幅広い方があのツールと自分の作品をまとめるツールとして使ってくださっているというようなサービスになっていますであのあの今回、ちょっとご縁いただいて田中さんにお声がけいただいてあの今回 の, の, あのイベントに登壇させていただくことになりましたと、はい、ちょっと簡単になりますけどあのせ自分たちの説明は以上になりますよろしくお願いしまます。す。よろししくお願いいありがとうございます。 じゃあ続いて斉藤さんお願いします。はい、ああ、結構響くんですね、これ。<笑>いい声に聞こえる。僕めっちゃ声ちっちゃいんで、なんか自分の声こんな感じで聞こえるの初めてで嬉しいです。よろしくお願いします。いい声ですね。えっと、いい声ですね。<笑>斉藤貴俊と言います。えっと、経歴は僕今二十五の年で二十四歳なので。この中で一番若いとか。 えっと24なんですけど、えっと、株式会社アルマっていう自分の会社を、えっと、去年立ち上げてやってますで、えっと、それとあとスキルの話をなんか書く流れを全然僕知らなかったんですけどラッパーってなんかちらっと書いてるんですけど。 マイク持ったらやりだすわけじゃないんでそこを切々度は保てるラッパーやってます、えっと、ビートが流れたらやっちゃいますで、えっと、あとは僕は神戸大学の学生で、えっと、コード4との関係で言うとコード4が、えっと、ユースっていうのをなんか昔2年前ぐらいに立ち上がったっていうのがあったんですけどあったっていうかあるっちゃあるんですけど それを立ち上げることになったのが神戸のサミット2年前のやつでその時に僕神戸にいたのであの一緒にサミットをやっててそれ以来ずっと解禁賞みたいな感じで 来, て来させてもらっていてで会社を立ち上げてから会社の人間として来るのは初めてなのですごいありがたいなって思ってますっていうのと僕は逆に大学に6年あのいまして大学4年生を3回ループするという。 大 学, 大学側の要請で3回ループしたんですけど<笑>学部ですねいいんじゃなくてはいなんで僕はもうキャンパスはいいかなっていう感じですで逆に で, 逆に<笑>で会社を作ったのは母親がうつ病になったことがあって高校時代だったんですけどその時にその看護師をやっていてその看護師を辞めさせられた時には自分には自信がないもう何もできないんじゃないかみたいなふうに思ってしまってで家庭でも支えることはできずに そのままもうずっと精神を病み続けてるみたいな感じの人が僕の母親でなんかそういう人を旗で見 て, て, 見ていてなんかこうその時ちゃんと救うことができなかったみたいなこととかも含めてあのまあ人間ちゃんといい人生を生きた方がいいなっていうのが思っていることで生活もそうですしあとは仕事っていうところでも自分の好きなことっていうところをちゃんと形にしてやれるようにしたいみたいなそういうサポートがしたいなって思って会社を 作ろうと思ってますであもう作ってるんですけど作りましたはいですで今やっているサービスは COCODA っていうサービスをやっててなんかデザイナーの人とかっていたりするんですかねデザイナーやってますっていう方とかおられますか あ, ありがとうございますデザインのサービスで、えー、UIUX っていう、まあ、サービスを作るデザインの分野があるんですけどそれをオンライン上で学べてで学習ができて でまあ、誰でもこうデザイナーになれるみたいな感じのサービスをやってますで、まあ、これがそのさっき言っていたように、まあ、学習っていうところをしながらその なんですかね、そもそもデザイナーってやっぱり学習する場所もなかったり仕事も機会がなかったりしていてやろうと思ってもやれないような職種だったので、まあ、そこに対してあの学ぶ場とか働く場っていうのを与えてあげれたらもっとこうそのままデザインというものを打ち込めるんじゃないかっていうふうに思ったので始めたサービスですでと今デザイナーウェブ界隈のデザイナーは日本で1万1000人とかなんですけど 僕らのサービスは今1年間でユーザーが1万1000人ってなってて別にデザイナーが 100% 使ってるわけじゃないんですけどなんかめちゃめちゃいるよっていう感じのことが言いたいですえとデザイナーがいっぱいいるサービスなりたい人も含めていっぱいいるサービスですであと次に行っていただいて なんかものとしては、えっと、面白くてぜひみんなやってほしいんですけど誰でもデザインを学べるコンテンツとかが最初の方にあってゲームみたいな感じであのこういうものを作ってみたいな架空のお題が来るんですよだから料理を楽しみになるようなアプリを作ってくださいみたいな。 のが言われてデザインっていうのはビジュアルだけの話じゃなくてじゃあそういう楽しみになるアプリっていうのを、えー、自分で課題を設定して機能を作っていってで実際にデザインビジュアルに落としていってみたいなことをユーザーがどんどん上げてってるって感じです左がお題のページで右のやつがアプリっぽいやつがあるんですけどこれがユーザーが自分で作ってるやつで世の中に存在してないアプリなんですけどこういうのがいっぱいサイト上に上がっていって。 こういうのをみんなで見合いながら、まあ、実践を通して学習をしていくみたいな感じで学校とかではやれないような仕事に近いような体験をユーザーがどんどんどんどんこう遊びながらやっていくみたいなサービスです。で、それがあって、えっとさ、さそういうのをなんか えー、とポートフォリオっていうさっきのホリオさんの話もあったんですけどあのデザイナーとして働きたい人だったらそういうふうに学習していく中でやっていたものっていうのがどんどん勝手にこうポートフォリオ化されていくで、まあ、素材になっていくのでそういうふうな仕事ができるんだったらうちの仕事も受けてよみたいな感じで採用の依頼が来たりとか仕事の依頼が来るみたいな感じの世界観だから学習と仕事っていうものの境がないみたいな感じの世界を えー、とデザインっていうフィールドで作ってるっていうのが今の僕らのサービスですねでいろいろあの企業さんに僕らが紹介してるところもあればもうユーザーがアクティブすぎてあのもう僕らの作品ココダで学んだものを持って自分で採用面談に行ってで採用されたみたいな例とかもいっぱい出てきてるんですけど。日本… のまあ、デザイナーの人とかデザイナーに限らずクリエイティブに行きたい人とかがいっぱいこういう、まあ、サービスを使ってくれてクリエイティブに行けたらいいなっていう思いでやってるので今日はこういうテーマの、えー、お話に、えー、参加させていただいてるという形ですねよろしししくお願いまますは踏めませんでした<笑> ラ, ッあラッパーなのにンは踏めませんでしたっていうもうちょい笑ってもらってもいいですよ<笑><笑><笑><笑>あ <笑>はいじゃあ、えー、と次ウィルドアの武田さんお願いしますはいありがとうございますえウィルドアの武田と申しますお久しぶりですちょっとお知り合いの方もいるうれしい気持ちになってますちなみに皆さん教育にな関わっている方っていらっしゃいますかあ何人かありがとうございますいらっしゃいますねはいありがとうございます あの今お二人話されましたけどすごい変なやつだなと思いませんでしたラッパーやりながらデザインとか高校から中高ニュージーランドって僕初めて聞きました僕そういう特徴がないことがすごいコンプレックスだった人間で<笑>分かるかもあのこれからの話もあまり普通な人生かなと思っているんですが、えー、私は今26歳で5年前に自分で一般社団法人という NPO の団体を立ち上げてその経営をしております キーワードとしてはキャリア教育高校生地域活性化マイプロジェクトというものを挙げさせていただきましたが詳しくはこの後お話したいと思いますで今日スキルは何ですかっていうふうに最初聞かれたので僕も下にちっちゃく書いてありますで高校の時私本当に特徴がなくて特技って書くところに何も書けないっていうのが本当に コンプレックス性ようやくかけて嬉しいなと思ったんですけど、まあ、その名残が「ポケモン」とかっていうのが苦しゲーに書いてあるっていうのが当時の名残だなと私は思ってますで私がやってることをじゃあ紹介したいと思いますので次に行きたいと思います、えー、少し文字が見に く, くて恐縮ですが人人の数だけ人生があるとい う, ふうにまず書きまずきしたで先ほど田中んの方から「働き方がすごく多様化している」であったり、まあ、選べるということがあったと思いますで私もそれはすごく感じているところで なんですけどでも学校という現場ではそれがすごくまだ伝わっていないという感覚を持っていますちょっと黒くで見づらい形に書いたんですが何書いたかと言いますと例えば進学校私は進学校でしたが進学校で就職するってありないっていうまず文化がありますよね多分進学校にいた方は分かると思いますがある意味大いい大学名以外のところを志望先で書くとそんな大丈夫バカ言ってんじゃねえよ現実見ろって先生はや多くの先生は言うんですよね。 でも実際今の現実って実はいい大学に行かない方が成功する人も昔よりは増えているかもしれないですしまあ実際、孫正義さんみたいな人だってある意味大学は日本の大学はだめだと言って海外に飛び出すという話がありましたがまあいろんな生き方が多分昔より認められているでもそれが学校という文化だとまだまだ感じられないそれは先生が悪いって言いたいわけじゃなくてですねなかなか学校生活という中でそれを感じにくいっていうのが今、社会としてあるんじゃないかなというふうに感じています。 で次のページに行ってていいただいてでその中で私がやっていることはおそらくあの言葉がすごくカタカナばかりで分かりにくいんですけども、まあ、キャリア教育という、まあ、高校生が自分の生き方であったりとかやりたいことをどういう大学に行くのかどういう就職をしたいのかもっと言えばどうやって行きたいのか、まあ、それを考える教育というのか今文部科学省に出している学校の仕組みの中にあるんですけども、まあ、それをただいい大学に行きましょうとか 大学っっててこうう選ぶんだよっていう大学の話だけじゃなくてもっと一人一人違うということを前提にしたいろんな道の提示であったり考えることというもののきっかけを届けるということに挑戦をしていますで次のページで具体的にお話ししたいと思うんですが例えば私学校現場に毎月34軒行かせていただきまして学校の中で授業をしていますでこの様子見てわかるように講義をするということはほとんどなくてですね学校に行って、まあ、一人一人どう行きたいのとか 何に興味があるのとか、そうい う, うな話を問いかけるということであったりとか、いろんな大学生、社会人、まさに今日私が話す側にいるのがすごく気持ち悪いんですけども、いつも田中君の立場のような形で、いろんな社会人に来ていただいて、こんな生き方もある、こんな生き方も、こんな生き方もある、じゃあみんなどうするのそんなことを考える授業を展開していますその次にお願いします。 でまた学校の中だけだと私は限界があるなというふうに常に感じてまして学校の中で出会ったもっとこんなことがしてみたい私はこういう興味があるそういう学校の中だけじゃ満たせないニーズを地域と連携して横須賀という地域に私は入っているんですけれども横須賀のいろんな NPO と連携して一人一人の高校生がやりたいことそれを実現するお手伝いをしています例えば写真見にくいですが右側の農業をやっている様子なんかは皆さん三浦野菜って 知ってますよね大根が有名だと思うんですけどもあの大根以外にもたくさん三浦野菜ってすごいおいしいものがあるんですそれを多くの人は知らないとそんなことに問題意識を持っていた高校生がいましたのでその子と一緒にファームステイをしてその魅力を発信するようなことを一緒にやってみたりですとかあとはやっぱ横須賀というところ地域愛がすごくある子がいて横須賀をもっと PR したい、まあ、そんなことを一緒に横須賀を PR するメディアを立ち上げてそれを企業と連携する形で企業の ブログの中に高校生が記事を書いて発信するそんなことを一緒にやっていたりしますで次のページお願いしますで他には起業の体験ということでこれは横須賀市と一緒にやっているんですけども起業したいとか私もっと挑戦したいんですっていう子はなかなか学校の中だけだとその危ないからやめとけよとか起業とかちょっといいからまず夢見つけなさいとかそう言われてしまいがちだなというふうに問題意識がありましてなので横須賀市としては起業をを増やしたいということもあるので 企業化を体験するそんなプログラムを横須賀市と一緒にやっていたりもします次のページお願いしますはい、まあ、こんな形でいろんなんでしょう学校の中だけじゃ知らない生き方であったりとか価値観と自分がこんなこと興味あるっていうところから出発して出会えるようなそんな学校環境地域環境を作るということをウィルドアーという団体で私はやっておりますだから今日はそういうキャリア教育とかあの実際高校の中で 彼らがどう生きるのかということをあの考えさせる立場としてこのスキルをどう考えているのかというお話ができたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、まあ最後あの僕な何やってんだよって話だと思うので少しだけお話をしたいなと思います。僕やってるのはあの友知っていうサービスをやっています。で、ちょっと二つの側面からご紹介できればと思うんですけれども、一個目が えー、プロジェクトに参画できるサービスですでまあその興味のあるプロジェクトとか自分なりのスタイルでとか自分のできることを生かしてみたいなところで、えー、参画できるプロジェクトを探してそこに対して応募したりとか、えー、意思表示をしたりということができるプラットフォームですで実際、えー、今日、えー、とこちらの Code for Japan さんにもプロジェクトを載せてもらっていてえっ、ー、と今日の今日の今日を手伝ってくれる くださるボランティアも募集されていたりだとかあとは今後の活動で、えー、と手伝ってくださる方みたいなのを募集していただいたりしていますで是非今日お話聞いていただいたりだとかいろんなセッション回って Code for Japan さんいいなと思ったら是非ここからご応募していただければなというふうに思ってます であとその反面、じゃあ集める側はっていうところで、えっとまあ、もちろんこっちが本題であったりするんですけれども、まあ、仲間を集めるることがでできるサービスですで共感をきっかけに仲間を集めることができるっていうのを僕らの一番の特徴としてますでこの共感をきっかけにっていうのはあの採用ではないよだったりとか業務委託の案件依頼とかではないよっていうのの一番的、えー、特徴的なところですね。 なんか一緒にやりたいとかここ興味があったとかそういうところのなんかこうエモーショナルな部分をトリガーにしてプロジェクトに参画するみたいなサービスになっていますでスマホからでも簡単に作ることができますしあとはあの仲間を集める以外のところのサポートもプラットフォームとしてやらせていただいてます、まあ、例えばまあ僕らのサービス個人でも使ってもらうことができるので1人で 仲間集めを始めるってなっても最初ってすごい不安だと思うんですよね本当にこれでいいのかなとか1人でやっていけるのかなってあると思うんですけどもそういう人たちに議論ができる場を提供してあげるだったりだとかあとはこう話を聞き出してくれるようなインタビュアーさんライターさんを紹介するだったりだとかそういうサポートまでさせてもらっています。 でえっと、僕、最初に挨拶の時にキャンプファイヤーのって言ったんですけれども、まあ、このともし火というサービスはキャンプファイヤーにもう実はこの間の5月にグループインをしていまして、まあ、何かこう新しいことを始めたいという人に対して資金での支援と仲間での支援みたいなところを両輪でサポートできるような体制を作るというところを目標に、えー、今このような体制を組んでやっています。 はいいちょっと短い僕の紹介は短いんですが、まあ、こんなような授業をやっているものです。でえっと、今日、この4人でちょっと こ, こから本題に入っていきたいなと思っています。で割とです、ねえー、いろんなジャンルの人がいるなと思われたかなと思うんですが、えー、実は結構並び順もちょっと僕気をつけていまして気をつけてというか実はちょっと一工夫実はあってですね、えっとまあ、今日のこのスキルとかキャリアっていうところの えー、まあちょっと一つこうフェーズ的なところで並べてるんですね、えー、キャリアみたいなものを、えー、キャリアの全体像を、まあ、高校生とか若い世代からそれを支援していくのが一番多くの武田くんから始まってで、まあ、大人になってもリカレント教育みたいなところで、まあ、学び直しとかそのスキルを得られる場所を提供してるのが斉藤さんでその横の山田さんがそのスキルを得たスキルを表現する方法を提供してるのが山田さん で僕はその表現しているスキルを使ってプロジェクトに参画するみたいなところをえプラットフォームで提供しているのが僕の出しているともしびっていうサービスですね。みたいな感じでこうスキルとかキャリアみたいなのを一つの軸にしてちょっとこの4人でお話をしていけたらなと思っています。気づいてましたいや、気づいてませんでした。さすがだなと。やるやんって思って実はちょっと、ね、並べてたんですよ。 はい、えー、みたいなところで、えー、ここからキーワードトークに入っていきたいなと思います、はい、で一応ですね、まあ、ここからまだ 1, 1時間まではないか結構時間ありますので、えっとまあ、このテーマをもとにこの4人でお話をしていきたいなと思っていますで、まあ、そんなにこの人数もめちゃくちゃたくさんいらっしゃるわけではないのでもしなんか途中で気になったことがあったらもう遠慮なく手を挙げてくださって結構ですし。 そんな話よりこれ聞きてよみたいなのがあったら全然言ってくれてもいいです直接言いにくかったらあのツイッターであのメンションして飛ばしてくれれば見ますので全然それでも大丈夫ですで一応上見えないかツイッターの ID を書いてたんですけどっ思ったより解像度があれで<笑>見えないですすいませんツイッターに画像を流しましょうかなんかタグで調べたら確か見えるお願いしますそうなんです じゃあ、あのーまあ、こんなようなテーマでやっていきたいなと思いますここからちょっとフランクな感じでいければなと思うんですがどこからいきましょうかとりあえず、まあ、今日ちょっとスキルって言って具体的にスキルって何やねんっていう話がまだ多分あんまりイメージ湧いてないかなと思うのでそこからいければなと思います、うん、いいっすよね<笑>はい、はい、じゃあまず一番左上からいきましょうか、えーまあ、皆さんの持ってるスキル、まあ、皆さんが自分のスキルだと認識しているもの をぜひ教えてほしいなと思いまして。山田さんからいきましょうか。はい。そうですね。僕はやっぱり。パッと思いつくのはデザインかなとか。はい、あとは、はい。えっと、ね、まあ、うん。若手企業家とかって、あの、呼んでいただいてますけど、もう、もう。そんな若手でもないんですよ、僕は。<笑>でも、いやいやいやまあ、でも、起業というか、スタートアップって言われるようなところには。まあ、何社か、結構長く、あの、関わってたりとかするので。はいは、は, はい。まあそ あでもそれはスキルって言わないのかなでも企業とか経営のことに関してはまあその0ロ1のフェーズに関しては少しずつ分かることも増えてきたかなとか思いますねなるほどです、ね、あとはえ英語とか分かりやすいああ英語強いですよね8年入社。あいや5年中 で,、まあ年年入陣でね、はい、はい、かっこいいな僕はでもそんな感じかな、はいはいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ武田さんいきましょうか 僕、ですか、僕さっき書きましたけど、ね、<笑>あれ<笑>順番としてあるし好きあるし<笑><笑>俺もあるし<笑>結構僕、僕あの、ごちゃ混ぜでいくんだよごちゃ混ぜでねサッカーで ポ, ポケモンって書きましたけど僕はあれポ ケ, モンポケモン大好き20年という歴史を持ってましてポケモン今800匹ぐらいいるんですけどたぶん1からい800まで全部。 えー、名前と顔は一致します、えー、名前と顔がいい<笑>なので高校生は相手にしますけどす高校生にどんなポケモンネタを振られても僕は返すことができます、えー、仲良くなりやすいですねポケモンネタで仲良くなりやすいっていうのはスキルとしてあるかなと思ってますなるほどですありがとうございます<笑>えもうそれでもしかしゃべらせないですか<笑><笑>こういう一発 行けるやつを話せっていう一発いけるやつ一<笑>一発発けけるるややつつきましょうか<笑>一発行けるやつ僕ラップしかないんでラップやる流れになるんで嫌なんですよできないんですよそんな感じでは<笑>ねできる人いますラップいたら戦えたらいけるかなっていう感じバトルならいけるかってうです<笑>あそうそういるもんじゃないですかあんないですね<笑>で僕あのあそれで言うと、えっと、僕ラップがめちゃめちゃ好きなんですけどずっとこう友達がいなかったんで大学の後半2年間ぐらいとか。 あの留年してて<笑>で、そこの間とかに1人で歩道橋とか行ってで音楽流して1人でずっとラップするみたいなことやっててで東京来てからその友達ができてその友達が川崎でラップやってたみたいな人だったからその人たちと一緒に今目黒川サイファーっていう。 ラップの集まりを今五六人ぐらいでやってるんですけど、えー、そこにあの一人来たえっ、ー、と全然ラップやったことない理系の院生出身の子みたいな人が来てクリーピーナッツっていう R 指定っていう。 あの有名なラッパーがいるんですけど、うん、その人のラジオだけ聴くから俺いけるんじゃないかなとか言って来て、はいはいはいはい、でそいつに対して1時間でもう俺ラップできるようになりましたって言わせるぐらい教えるのが上手かもしれないです、ねえー、ラップラップやりたい人がいたら誰でも教えられるっていうそれめめちゃめちゃゃそういうのはありました見つかりました僕のスキルありがとうございますみたいな<笑>みたいな、えー、田中さんはどうなんですか<笑> 僕、細かいものは結構いっぱい身につけてきたんですけど、ね、やっぱ根底にあるのは最初に言った僕、一番の自分のスキル努力だと思ってて自分な、何でもできると信じて疑ってないんですよね5歳児のまま多分そこ止まってるんですけど。すごいですねそうだ あの本当にもう物理的に不可能なことは、まあ、多分あると思うんですけど大抵の世の中でスキルって言われているものって別に人って頑張ればできる何でもできると思っているので、まあ、そういう意味でその僕写真だったりとかデザインだったりだとか別にスクール通ったわけでもなく自分でテキスト買って夜な夜な勉強して試してみてっていうのを繰り返してお金もらえるようになるまで頑張ったりだとか。 みたいなところで僕自分の一番のスキルは努力だと思ってますねで急に真面目な話しちゃって大丈夫ですかね<笑>みたいな感じでこんなんで最初にこのお題出したかっていうところなんですけどだからその皆さんの頭の中にあるスキルっていう枠を取っ払いたかったんですよねなんかこうスキルっていうとその山田さんがおっしゃってくださったみたいなデザインとか英語とかすごく まあ、どう考えても役に立つまあでもそれだけで止まってるとすごくもったいないなと思っていて皆さんこれからその自分のスキルを使って何かをするって考えた時になんかその特別なものでもなくてもか僕なんて努力って言ってるぐらいですからねから小学生でも言えそうな言葉ですけどみたいなものでもなんかこう。 スキルって呼んでいいんだみたいなところのちょっと枠を一個外したいなと思ってこんな話をしてました武田さんのポケモンとかめっちゃいいと思うんですよね枠外ししに行きましたねそれがもうコミュニケーションにつながるっていうのは立派なスキルだと思ったりとかあると思うので、まあ、そんな話をしたくて最初にちょっとこんな話をしましたちょっとつながってあんまりこうスキルだと思われてなさそうなスキルみたいなものじゃあタカちゃんいきましょうかそうっすねスキルだと 思われてないスキルそうっすよね IT 系の人が多いんですかね今日って IT 系の職種の人ってどのぐらいですかなんか手だけああイイここんぐらいついいこんぐらいでもいいんであげても行政系の人とかが多いんですかね あ, あとはなんか神田外語大学の人っていうことなんですかね<笑>あそうなんです、ね あ, そうなんだえー、ありがとうございますめちゃめちゃ嬉しいそれ は, 嬉しいそれはありがとうございますなるほど あとはなんかその他みたいな感じっていうことですか。<笑>僕の聞き方が悪いんですよね<笑>。なんか分類ができない<笑>。なるほど。なんかえっと僕は I.T 系の人なのでなんかその高スキルの認識みたいな話で言うと最近なんか面白いなって自分で考えてて思ったことがあってちょっと意図と違うかもだけどなんか僕こうえっと上級職下級職みたいなことを最近概念として。 していてい下級職っていうとなんか言い方が悪いんですけど、うん、単職能みたいな感じ、うんうんうんうん、でなんか単一職能のことスキルって言われることすごい多いなと思ってて、うんえー、と例えばコーディングとかもそうだと思うしデザインの中でもデザインって広いんであのグラフィックみたいなところだけは単一職能だと思ったりしてるんですよ。はいはいはいはい、でもなんかその こうデザインでいうともう一個、うん、例えばアイデアを発想するみたいなものとかがあったりしていて課題を捉えてそこに対してソリューションを生むみたいなそれも含めてデザインっていうものは全部こう総合すると例えば UIUX デザイナーっていう上級職になるんじゃないかみたいなことを思ったりしてて「ドラクエってやってました?」っていう話になるんですけど僕はドラクエ世代でセブンにダーマ神殿っていう職業を変える神殿があってそこに行くと。 えっ、ー、と魔物っていう職業があるんですよ。魔物の職業をやった人とえっとなんか銀遊詩人みたいなのやった人が二、えー、つの職能を経験しているとえっ、ー、と上級職として魔物使いみたいな職業になれるみたいなやつがあって、魔物使いと剣士を経験しているとバトルマスターになれたりするんですよ。なるほどなるほどなるほど。なんかそういうこう複数の職業っていうところを繰り返していってでその複数の特徴を持った上級職みたいなにつくみたいなところをこうイメージして見たときに結構その スキルってよく言われるさっきのフリーランスは何百万なんとかみたいな話とかって単一の職能のことの話がすごい多いなって思うんですけど今の時代的に言うと僕はその複雑なところに対してえある程度何でも対応できていくだったりとか複数の職能を掛け合わせてやれる人っていうのが強いんじゃないかみたいなことを思ったりしててだからあんまりスキルなんですって言えないなって思ってきてるんですけどなんかでも大体 や, あのやろうと思えば。 6割ぐらいはやれるもしくは人を巻き込めるみたいな感じになっているのがうこうなんか時代的に必要な、うんうん、みたいな文脈かもしれないですけどスキルだから結構、なんか明言しづらいなって思ってます今のスキルっていうものって何みたいな話って確確かに確かにに今なんか出てきた中だとその人を巻き込むみたいなところとかもなんかもうあんまスキルっていくくり方は多分されないけど多分 コミュニケーションにすごく 役, も立つ役にも立つし絶対なんかいろんなものにつながっていくものなんだろうなという気は聞いててしましたけどね。確かに確かかかににお二人はどうですか、ね 普段あんまスキルって言われないけどこれって本当はスキルなんじゃないのだったりだとかそうですね僕が言ったやつは全部すごいシンプルなスキルだったのできゃゃほどのやつ、ねはい、な完全に僕かませ犬やんけとか思ったんですけど羨ましがるスキルですよ、ね、いやでもちょっと思ったのはそ の, そのスキル今斎藤さんの話とかも聞いて思ったのは特に僕も今事業を始めてみて思ったんですけど、はい、それこそ僕もじゃあデザインがスキルですっていうのをさっき話したんですけど えっと、いざ事業を始めるってなった時にデザインできるっていうこと は,、はいはいはい、あのデザインできることは、まあ、価値なんですけど、うん、それよりも重要な価値がやっぱ上に出てきてそれがもちろんそれがその僕らが目的としていることを達成できるかどうかっていうことで。で えっと、デザインできるっていう人はいっぱいいらっしゃるんですけど、はいはいはいえっと、そのデザインを使って僕らが目指しているのはここだから、うん、ここにどういったら行けるのかっていうのを考えるで、えっと、検証して。はいえっと その自分で作ってそこにたどり自分でこうたどり着いていくっていうそのそれができることがまあ今僕がチームを組む上ではすごい重要なんですね結構そのスキルってな ん, かなんか相対的というかなんかすごい変わっていくんだなとかちょっと今聞いてて思ったんですね。そういうういデザインって本当にもう 例えば簡単なバナーを作りますとかロゴを作りますとかって本当にこうウェブサービスですごい簡単にこうボタンをポチポチ押していけば作れるみたいなになってるのでそれができるっていうこと自体よりもその目的それを作る目的に対してとかっていうその思考と か, なんかその考え抜く力とかやりきる力とか そ, の そ, れそれが結構努力とかにつながってくる部分もあると思うんですけどそういうのがまあ あの当たり前、うん、それができることは当たり前になった今では価値になってるのかなみたいな、はいはいはいはい、昔のな、ね、多分事務職の方あ昔のというか今あの一般職今、一般職って言われるような方たちも、うんうんうんうん、昔は、えっと、そ, こがそれが新しい価値で、ね、ワープロを使えるとか。はははははいはいはいはいは い, はい、はい ワープを使うとその作業が効率化してだから売り上げももっと達成できるからそれを使うことに価値があったみたいなでもそれ今また違うパラダイムシフトが起こっててみたいななんかその結構変わっていくのかなとか今聞いると思いましたねそれ結構大きいヒントになりそうですよねなんかあの僕今聞いてと思ったのがなんか 電, 話電話交換士って昔いらっしゃったらしいじゃないですか僕の世代だともういらっしゃったらしいじゃないですかになっちゃうんですけどだからもう完全に IT に代用されている。 まあスキルというかお仕事の一つかなって気もしてて、なんかそういう移り変わりを見ていかなきゃいけないのもそうだし、その斉藤さん言ってくれたみたいなもうちょっとこう内面的なところを見なきゃいけないのもそうだし、なんかそこって両輪なのかなっていうのを今聞いてと思いましたね。池田君はなんかしますはいそうですね。最初これ聞いたときに僕がこう今五年今仕事を続けてたんですけども、最初に自分がなんて使ったスキルが意外と ない、言われてないんじゃないかなと思っていて。はいはいはいはい、議事録です。ああ、なるほど。<笑>議事録を取れ。超面白い。まあ、はいはいはい、正確に今、僕というより、僕の仲間がそうだったんですけど。はい、はいはいはい。まあ、タイプがそれなりに早くて。どんな会議でも、終わった瞬間に議事録ができてる。っていう、はい、あ、まあ。それだけで、結構仕事をもらった時期もあって。いはい、は, いはいはいはい。ミーティングにより混ぜてもらったり。はい。はい で、そういうちょっとまとめ、まとめる力というか、議事力を取る力ってかなり大きなスキルだなっていうふうに思いますね。すごい、確かにそれ、スキルって言われないと、絶対認識してないですよ、ねまあ。私、議事録書けますって書 か, かないですよね、普通に、はいはい、でもすごい大事だなと思います。すご い,、はい。確かにそうですね。ありがとうございます。まあ、あと、他にもう一つもいいですか。もちろん、もう一つ、まあ、結構地域のボランティアとかしてると。 なんか楽しそうに話を聞けるっていうスキルってすごいなと思ってて、はい、あ高校生をよく地域に連れていくんですけど特におばあちゃんが持ってるんですよねな何言ってるか多分理解してないんですけど楽しそうにへえすごいねって本当に笑顔で言えるあれはめちゃくちゃ大事なスキルだなっていつも思いますし高校生が勇気づけられて成長するのにすごく活かせてるなっていうのをあれもスキルだと思ってます。確かにそうですよね 特に普段武田くんみたいにこう高校生と接してることとか多いとすごいそれ役立つというか必須スキルぐらいになるのかないや意外と思ってないんですよね、はいはいはい、そのスキルを持ってる仲間にしたいなといつも思って、はい、なるほどありがとうございますまあ結構こうあんまりスキルと思われてないけどみたいなところがこう広がっていきましたけどちょっとじゃあもうちょっと話をまだ拡散させていこうかなと思います どううしようかな、隣行こうかなこう素敵だと素敵だなと思ったスキルの使い方エピソードみたいなやつとか言ってみましょうかこれどうしますちょっとじゃあ僕からいきましょうか、はいはい、これ素敵だなって言っといて僕の例なんですけどいいですか ね, <笑><笑>なんですねちょっと最初こういう話だよっていう話をちょっとはい、はい、しておこうかなと思って。僕 デザインをとか写真とか副業でやってるので、まあ、写真撮ったりデザインしたりできるんですよね、まあ、当然お金にもなるし何 な, ならあの会社員やっててかつ副業でやってた頃とか全然会社員としての収入超えるぐらい普通に稼げちゃうスキル普通に使えば稼げちゃうスキルだったんですけど僕使ってて一番気持ちいいなと思った使い方があの実は僕結婚してるんですけど嫁の実家が割烹料理屋をやってるんですよ新潟で。 でその割烹料理屋がその、まあ、新潟なんでこうどんどんまあ人が少なくなっていくっていうので新しくお客さんを呼び込みたいみたいな時にその料理の写真を撮ってあげたりとかあのお店の写真撮ってあげたりしてでそれをこうチラシに落とし込んで印刷物にしてそれを配布するみたいなところとかまで全部やってあげたことがあって今もやってるんですけどだったりとかあとはその。 経営的な観点でその KPI の置き方だったりだとかそのこういう風うにしてその何でしょう、ね、集客、キャンペーンやるんだったらこういう目標を立てましょうみたいなお話を し, してあげることができたりだとかみたいなそのお金目的ではなくて、まあ、自分の大事な人だったりその家族だったりとかのために、まあ、自分が使いたいときにその人のためになるようにスキルを使えるみたいな例。 がまあ、自分としては一番こう気持ちよくスキルを使えた瞬間だなってすごく思っていてみたいないい話でしょっていうのを言いたかったとけです<笑>、ね、<笑>あ実はあれなんですよ、言われてたんですけど僕、嫁、ここ出身なんですよあの神田外語大学出身で実は嫁の母校に初めて来ました今日はあは仕事で来れなかったんですけど残念、はい、すいません、自分の話で<笑>なるほどそんな感じです、ね。こういうエピソードってことですね。なんかあります えっと、結構近しいやつになっちゃうんですけど僕はなので先ほど話したフォリオっていうポートフォリオプラットフォームを作っていて運営してるんですけど、はい、なのでいろんなクリエーターさん の, あの、えっと、作品というか実績っていうのがこう集まっていてでえっと、まあ、なので企業さんからも問い合わせが来て、えっと、こういった案件があってこういうイラストレーターさんを探してますとかこういったデザイナーさんを探してますみたいな問い合わせが来るんですけど、えっと、それでたまにこうあの。 条件に合うう方をおぎしたいいとかっていうのももう一つの新しい事業として今スタートしてるんですが、えっと、やっぱちょっと面白いなと思ったのがそのポートフォリオってあの、まあ、これができますよっていうことなんですけど過去のものなんですよね今までこういうことやってきましたっていうもので。でその けど、これれかかかから何をやっってて、ていいいきたいかってこうなかななか可視化されてないんですよで今までゴリゴリにこう広告代理店と一緒に CM とかやってきましたっていう人が実は地元は、えー、秋田でとか、えー、山梨でとかでの農家の人とかすごい好きなんだよねとかそれこそおじいちゃんおばあちゃ ん, んのと触れるのすごい好きでその地方の地域の活性化のために何かやりたいと思っていた。 っていうのが、えっとまあ、思ってる人が結構いたりとかしてで、はいはい、それにちょっと気づいてっていうのも、まあ、ツイッターのハッシュタグで、えっと、私はこんな仕事がしたいっていうハッシュタグがあったんですけどあ、はいはいはいはい、それにこう、まあ、それちょっとバズった時がありましてでその時にクリエイターさんが、まあ、クリエイターさんだけじゃなかったんですけどここをょっとばかりにこういうことやりたいですああいうことやりたいですって言ったんです本当にそういうの思いがあるんだなってのがあってあななので僕らも今、フォリオでは私はこういうことはしたいっていうのを書けるようにしたんですね。はい、そうするとなんか 今までこうなかなかそのデザイナーのスキルが活かせなかったところというか、はいはいはい、そこがマッチしなかったところにも、はい、あのデザイナーさんがお届けできたりとか、はいそのまあ、逆にあのこの人に頼めるかなとか、はい、頼んでもいいのかなとか思った人もあでもこれ好きななとか、はい、そうことヒップホップ好きななと か, うんなんかそういうのがあの出てきたりとかして、はいはい、なんかそれは自分のこう興味とかを素直にこう。 表すってのは、すごい、いいスキルのこと。つながりを生むなっていうのは、確かに、確かに、確かに。めちゃめちゃ素敵ですね。めっちゃいい話。こんな感じ、めちゃい、はい話。いい話。<笑>なるほど、はい。いい話あります。僕はそれを超えるいい話はない。ですありますけど、<笑>いや、なんか、ない。<笑>あります。スキルですか。ええ、ね、なんか。素敵やなエピソード。そうですね。素敵やなエピソードなんですけど、なんか。 この間地方に行った時に被災地とか復興支援をやって回っている方にお会いすることがあってその方が言っていたのは、まあ、スキルだと今僕は思っているんですけど時間がある。 なるほどス キ, ルスキルというか時間があるから断らないスキルを持っているみたいな話をされていていなんでしょう、はい喜んでの精神だみたいなりのことを言ってたんですけどつまりなんか何かあった時にそれこそこの屋根直してほしいとかここ塗り直すの手伝ってほしいとか、まあ、そういうのその方はお金もちゃんともらっていて高額じゃないんですけども、そ大対価はもらうっていうスタンスでお仕事にもしつつただ何でもやる。で なんか頼みにくいことでもやりますよっていう時間いつもあるんでっていうそうい う, でしょう自分の持っている体をスキルにして時間というものをスキルにしてやってらっしゃるっていうのはなんかすごく素敵な生き方だなと思いましためっちゃ面白いなるほどですね確かに時間もなかなかスキルとは認識しないですよねそうそう普段正確に言えば時間はみんな持ってるので何にでも楽しく時間を使えるっていうスキルなんだと思うんですけどあの方は。い いい話でしたいい話だと思いますありがとうございます<笑>なるほどですねじゃあどんどん次にどんどん進んでいきましょうかしたらじゃあどうしましょうかねえー、じゃあスキ、まあ、今こうスキルスキル出 て, きてます出てきてますけど、まあ、その得る方法みたいなところ、えー、ちょっとみんな思うところを話してもらおうかなと思いますここじゃあ一番領域なタカちゃんいきましょうか、はい えっとそうっすね得る方法どんなスキルなんだもうなんか僕分かんなくなってきたんですけど 今, なんか<笑>なんか今日は何なんだってなってきてます<笑>哲学してるんかなみたいな<笑>なんかこう雑談でいいんだったらスキルを得る方法はスキルが僕は 僕はスキルっていうものは結構そのさっきの話とか聞いてハッとしちゃったんですけど何かを成し遂げるためのものって考えてたところがあって今聞いて僕の論が崩壊しててああどうしようってうなってるんですけどね自分を楽しませるのもスキルですもんね、確かにって思っていつつなんか僕はそのえと自分が思うものを成し遂げるための手段であったりとか方法がスキルっていうふうに思ってるんですけど。なのではいはいはい、はい なんかこう無作為に何かのスキルを身につけるってことはできないんじゃないかっていう風な前提に立ってますね。なるほどだからなるほど要はこう僕が例えばめっちゃ好きかめっちゃ必要かって思わない限りなんか。 スキルを身につけよううって多分続かかないといとかだから僕はラップはめっちゃ好きだったからやってるんですけど例えばカメラとかは僕は趣味程度なんですよで今の仕事が誰かをまあ仕事としてまあやりたいことをさせてあげる仕事だと思っててここだっていう僕らのサービスが。 でもそれに対してカメラっていうのがめちゃくちゃ必要だって思わない限り僕は多分やらないしあと、まあ、それをやれるもっと強い人を誰か呼んでこようみたいな感じで発想しそうだなとか思っ て, て、うん、なんか得る方法っていう話で言うと多分その道に詳しい人とかだったらいるはずでそれが定まることが大事でそれを定めるために何をすればいいかは自分が本当に好きだなって思うようなも の, っていうものを選ぶか、はいはいはいはい、もしくは。はいはいまあ 何かをやり始めて、うん、そこで自分が その進めるために必要なものっていうのをめっちゃ学ぶみたいな感じのことをするっていうことかなと思ってどっちにしろ結局好きから始まってるのかなっていう必要だって思うものも何でやるかっていうとそれは好きなものを達成するために必要だと感じたからやるっていうことであってとか思ったりしてて結局そういう自分に立ち返ってなんか思いとかが向くものを見つける決めることが一番最初。それができたらもうあとは絶対 ななんとかなるみたいななんとかするしみたいな感じなんですけど な, なるほどですね、はい、今 の, その話の中で「めっちゃ好きかめっちゃ必要か」って2つ出てきたと思うんですけどこれ結構その隣に用意してた台と割とこう近しいかなと思ってて。まあ、そのスキルを得る っていう時の最初のモチベーションみたいなものってどこにあるんだろうみたいなのも今日ちょっと話したいなと思ってたんでちょっとそっちにも行ってみようかなと武田君どうですか、はい、そうでですすかそねキャリア教育、まあ、高校生の教育にもすごいつながるなと思ってましてスキル多分一番最初にみんなが身につけろって言われるスキルは受験勉強だと思うんですけど、ねはいはい、勉強できるスキル、うん、でもあれってみんな得てして嫌じゃないですか。 きっと多くの人がいやいやなんとか身につけた人多分それは必要性でなんとかごまかした人と勉強がめっちゃ大好きな人のどちらかなんだろうなと思ってまして、はい、でそういう勉強っていうところでモチベーションを湧く人湧かない人の差はやっぱりそれがどう使えるのかだったりとかあなるほど自分にそれがどう生きるのか、はい、それが具体的じゃないにしても、はい、生きそうと思えるかどうかっていうところの、はいはいはい、なんか肌感覚みたいなのがすごく大事なんじゃないかなと思ってます。例えば あの私が見たことある高校生で勉強めっちゃし始めた子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんかは政治に興味があって、はいまあ、最初漠然と政治家は駄だって言ってたんですけどそのうち政治家に実際会いに行ってでこう議論してみるとめちゃくちゃ政治家って頭いいんですよね。 何言っても論破されると、はい、はいはいはいでそれをどうにか彼らを論破し返したいと思った時に歴史も必要だし物理も必要だしいろんなことが必要だっていうのがすごく痛感したらしくてなるほどその子はそれからめちゃくちゃ勉強するようになって、えー、なんか授業も楽しそうに受けてるみたいなことを見たことがあってやっぱ必要だって、ね、思える現代意見みたいなものはすごくモチベーションになるんじゃないかなと思とうございますすどう山さんでしす。 そうですね。僕は、えっと、なんか今の話を聞いてて、えっと、僕が中高ニュージーランドにいた時のことをちょっと思い出したんですけど好きだとか必要だっていうもの、まあ、で特に僕も好きだっていうものを今仕事にしてるのでそういうのを見つけられるっていうことはすごい重要だと思うんですけど、うんうんうんうん、でも、あのー、カメラ で写真を撮るのが好きだっていうのって、はいはいはい、カメラを手にしないとわからないしな写真を見せてもらわないとそういう世界があるってわからないじゃないですか、はいはいはい、だから僕はそこが、はいはい、そういう選択肢というかそういういろんな世界を見てもらえる 見, 見せてもらえる環境っていうのは整ってるのはすごい重要なんじゃないのかなとちょっと思ってっす、ねまあ、今はインターネットがあるんでそれが自分の意思で検索をすればそれが見つけやすくなってるっていうのはすごいあると思うんですけどで僕がいた中高は。 中 学, まあ、中学2年生から高校3年生の一環で、えー、とハイスクールと呼ばれてそれで僕このに行ってたんですけど中2に入った時から、えーとまあ、1年がある中で8週間だったかな8週間ずつ自分、まあえー、と数学英語、まあ、社会、えー、科学みたいなベーシックなものは、はい、マ, スあのマストで取るんですけど、うんえー、とそれ以外の枠はその中2の時から。はいはいはい えっと、8週間ごとに4つずつ選べるんですよほうほうで例えばウッドワークって木工系のものとか、ね、メタルワークとか、はいはいはいはい、その頃から、はいはいえっとまあ、アートとか、うん、タイピングとか結構毎も自分で選ぶんですねなるほどでで自分で選ぶっていうのをまずやらされるんですよ、はいはいはい で, まあ、でも そ, そこはそんなにこう真面目に大真面目に選ばなくてもそれもまあ8週間とか変わるのでとりあえず興味あるんだったら選んでみれば でそれで 選, 選んで1年間やってみた結果、はいはいはいまあ、一応課題もあるんでそこの結果とかを見て、うん、じゃあ来年何やるってやるんですよそうすると今年選んだもののベースからよりちょっと専門的なタイピングだったら今度コンピューターなんかサインなんかスタディみたいなことだったりとかってこう ど, んどんどんどんどん専門性が上がってきて、うん、アートを取ってたら、うんうんうんうん、最初絵描くだけだったのがその。 えっ、ー、と、まあ、フォトグラフィーとか、ファインアートとか、デザインとかと分かれていくみたいな。それをまた自分で選んでい、どんどん専門性、自分のその、自分がどれが合うかっていうのを見つけられるっていうのが。王、は、様、いはい、あったんですね。だから、えっと、えー、っと自分のやりたいことをもう、パチンって見せた人は高三いないんですよ。高二、うにもうその専門学校行っちゃってるんですよね。なるほど。 もしくはこの科目の中で自分がやりたいことないとなったら普通にこうやめて働い働いたりとかしててで大学に行く人は明確にこの大学には自分の勉強したものがあるからここに行くってやってたりとかしててだから僕にとってはまあ僕結局、大学行かなかったんですけどなんかまあでもデザインやりたいっていうのも頭の中にあったという か, だからそれは結構僕なんかラッキーだったんだろうなというか思ったってなりますね。そういういのを見つけられる場所 環境というかオプションをどれだけこうやって提供してあげられるかっていうのはそれもなんかすごい重要なのかなとななるほどですねなんかもうここまでの話でその、まあ、きっかけと、まあ、出会うための環境みたいなのがあった上でそのきっかけに対してめっちゃ好きか、めっちゃ必要かがもう最初のモチベーションになるっていうのはなんかもう一個僕らの中で答え出たような感じは<笑>ちょっとありますねありがとうございます。<笑> なんか今その学校の話になったんでちょっと武田君に行きたいんですけどそのキャリア教育の中でそのまあ子どもたちにまあ重視されるといいますかそのまあ大人から見てなっちゃうかもしれないですけどその重要だなというふうに伝えているもしくは彼らが感じているスキルってどういういもんだったりすするんですかね、はいまあ、キャリア教育っていう言葉自体が多義的なもので文部科学省から言うか。はいはいはいはい あの他の厚労省からいうかいろんな立場によって変わってくるっていうのが、はいはいはい、まず前提かなというふうに思ってますいわゆる生きる力とは何かっていうのすごくひも付くんですよねでいわゆるよく国が言うこと、はいはいはいはい、文部科学省が言うことは、うんうんうんえー、基礎的汎用的能力って言うんですけどそこにはしってすごい簡単に言うと、えー、人と共同をする力。 何か一緒に誰かと共感をしてそして役割分担をして一緒に進むコミュニケーションを取って進む力だったり、うん、いろんな問題に対応する力どん な, なんか壁があっても自分なりにか自分で考えて仮説を立ててそれを乗り越える力だったりそういったものがこれからの不確実な世の中で大事だよって<笑>すごく簡単に言うとそんなこと言ってます確かにいやなんかめちゃくちゃその通りなだ感じですよね。なんか冒頭にあの 今日のキーワードみたいなところでブーカの時代みたいな書いてたんですけどやっぱりその不確実性とか、まあそのまあ、とにかくこれ何が起こるかわからない1年後どうなってるかわからないみたいな中で生きてるっていう実感が、まあ、僕らはあるじゃないですか、まあ、自分たちの飯自分たちで稼いでこなきゃいけない仕事だと思うんでなんかやっぱ そ, そうですよねその中でやっぱりこう何があっても自分で考えて乗り越えるみたいなのはやっぱ身につけなきゃいけないなって。 ちょっといいですか、ぜいぜいぜいなんかそれ、すっごい。僕さっきの話をして、僕は好きな話を、あ、まあ好きな仕事を、好きな仕事で好きなことをこれで見つけられましたって言ったじゃないですか。うんうんうん、で、なんだろう、そのえっと、谷さん何でしたっけ、もう一回言ってもらっていいですか、基礎的、基礎的汎用的能力です。基礎的汎用的能力を使って、要はその、しかもそれ、それを持った上で、自分の好きなことを見つけて。社会との接点を見つけるっていうのが、えっと、自分のキャリアができていくということに、につながると思うんですけど。はい でそれを僕は高校までの5年間でできましたので、はいはい、あと、まあ、プラスデザインの専門学校行ってとか皆さんだったら大学大学院とかも行って、うんうんうんうん、でもこのこっからってそのこの大学とか学生時代に学んでたことが、はい、学生終わったらもう通用しないあの、えっと、なんていうんですかね<笑>、えっとまあ、好きは見つかるかもしれないですけど学んだことがもうその社会じゃあそれどう社会 のまあ、仕事と か, とかに売ってる時にすぐつなげるかって出た頃にはもう全然違う社会になっててうもう一回そこから一から社会の接点を見せなくちゃとかもう一回学、まあ、全然違うことを学び直さないとかっていうのがあり得るんじゃないのかなと思って。はいはいはいはい 怖怖怖いなって思います、はいいなな<笑><笑><笑>なって<笑>怖いと思ってて思ま話、あ、でもリカレント教育っていうテーマもここに書いてましたけど、まはい、おっしゃる通り学校で学んだことが活かせない可能性が高いっていうのが最前提にあってだからこそ学び続ける、はい、よく国で言うのも、はいはい、学び続ける人を育てるってい う, う 主, 体的な主体的な学習者を育てるっていうことが、はいはいはいはい、すごく学校では課題とされているので、はい、まさに今の怖さっていうのは。えー<笑> 多分日本全体が持つべきだと思いますしスキルっいうものもまさにそうやって自分で獲得し続けるものだっていう前提は持っていいいんじゃないかなかと思ってますなんか思ってて、うんえっと、でも、そのスキルを考えてた時に、うん、なんかもしかしたら汎用的なものもあるんじゃないかなみたいなのがちょっと思いましたけどね、はいはいはいはい、例えば時代は変わるとしても、うん、なんか課題に対して向き合う力みたいな意味合いでの、うんうんうんうん、エンジニアリングって僕そういう力だと思ったりしていたり、はいはいはいはい、デザインもそうだと思ったりしてるんですけど。はい、なんかこう 何かしらこうどんな問題でも対応できやすい力っていうのは多分あって、うんはい、なんかそういうのを思ってるっていうのは全然問題ないのかなって思ったみたいな一個思うことですかねとあとあの聞いて思ったのが、うん、確かにって思ったので、はい、なんか学び続けるみたいなところも、まあ、そういう汎用的なところをつけとくみたいなの大事かなとか思ったりしつつ、うん、なんだろう その時代の変遷みたいなのには興味を持つというのは面白いよなっってて思ったりしてますねん、えー、だからなんか難しい話になりかねないけど結構その自分のエゴでいいと思ってる派で僕はあのアップルの CDO のジョナス・アイブって人がいて、うんうん、その人が親から施されてた教育が結構好きなんですけどジョナス・アイブのお父さんは、うん、あのデザイン学校の教師をしてて、て。 こう少年のアイブ君に対して傘があるよね、そこにみたいな、うんで、君、傘があるってあそこに刺してる人がいるけどなんであの人たちは刺してると思うみたいなことを問うんですよ、でなんでみたいな、雨に濡れないためじゃないのみたいな感じで言って、うんうんうん、とか、雨に濡れないためだったら別に板をこうやってもいいよねみたいな、はいはいはいはい、なるほど、はいはいはい、みたいな、はいはい、で雨に濡れないっていうことに対して最適な形ってあの傘なの、本当にみたいなことを言って、うんうんうんうん、5歳の少年に対して、うん、もう一回自分が傘を作るんだったらどんな形 するみたいなことの通うんですよ、えー。なるほど。で、その例えばもうい板でもいいわけですよめっちゃシンプルだから軽いし。うん と か, なんかそういうところからこう、うん、課題みたいなものっていうのはどこら辺にあって自分だったらどうやってそれを変えて解決するのかみたいなことっていうのをずっと考え続けるみたいな教育をし続けたら、うん、アップルの CDO になってたみたいな話を時点で書いてて<笑>はいはいはい、はい、嘘だと思うんですけど、うん、その嘘っていうのはそれだけじゃないんですけどでも僕はめっちゃ好きで、はいはいはい、なんかそうい う, こう問題解決当たり前みたいな感じの頭になっとくみたいな感じにしてたら、うん、何が起こっても別にいいじゃないですか時代でど。どんな社会でもなんか確か見つけれる 気がするし、に別に不安じゃないし、楽しいし、絶対そっちの方がってなるかなとか、うん、いう論じゃです。なるほどですね。うん、え、それそれってどうやったらあのより多くの人がそういったマ イ, マインドを持てるようなこう環境整えるの。それめっちゃ武田君が答え持ってます。課題解決型学習がまさに近しかし。 かな、驚きでと思いましたけど ね, ね、うん。このワークどこでまとめるかってのは難しくなってきましたけどそう。難しくなってきた。<笑>でも、の私の、教育でっていうところで言うと、<笑>はい、探究っていうことが、すごく大事になってくるんだっていうのが、はいはいはい、もう文科省も言ってまして私もそう思います。うんまあ、つまり、自分なりの仮説を立て、うん、それに対して実行し、その中でスキルって身につくと思うんですよね。うんうん、そういう一人一人が、課題解決、仮説検証をどんどん繰り返していけるように学んでいく。 そのなんかあり方が広まっていくと、そういう汎用的なものもついてくるんじゃないかなっていうのは漠然と思います、ね。うどうやったらいいんですかね。<笑><笑>あー、僕待ちですか、ね。<笑> い, やいやいやいや。いや僕もでも本当、いやいろんな刺激受けてもあの ス, スパークしてる状態です。テーマスパークジョイですね。<笑><笑>いい感じ。<笑>はい。 ありがとうございます。っていうところで、えー、と時間がですね、残り3分も切ってるというところなのでちょっとまだまだやりたいテーマあったんですがちょ残ってるテーマが全部重たいやつなんでちょっと一旦ここで<笑>切ろうごめんなさい僕のタイムマネジメントミスです。これは。と<笑>、はい、いうところで、えー、一旦今日は切っていこうかなと思います。 まあ、今日はあの全体通してまあそのスキルの使い方と学び方みたいなところをまあその教育の観点からとかスキルを得る場所表現する場所使う場所を提供しているまあ事業者の観点からみたいなところでお話をしてきましたで、まあ、あの今日来てる方々の属性が思ったよりすごいバラバラだったんで最後どうメッセージングしたらいいかわからない状態なんですけど、まあ、是非あの。 まああんまりこう普段認識してないスキルみたいなものでもスキルになりうるしなんならリカレント教育って言われる中いろんなスキルの身につけ方があるっていう中で、まあ、こう自分のやってみたいことと出会ってスキル身につけてチャレンジしてみてっていうサイクルをぜひ、まあ、もう多分今日来られてる方々皆さんだいぶやってらっしゃると思うんですけれども、えー、実践していただけたらなというふうに思っております。と、はい、いうところで今日ちょっとこちらの4名でお話をさせていただきました。えー、とみんな結構 割とツイッターとかめちゃくちゃやってる人種なのであのぜひフォローしていただいて何かあのもっと聞きたかったなってことがあればぜひあのガンガン DM でもメンションでもしてくださいで多分会場にこの後ちょっといると思うのでぜひ何かあのご挨拶等をさせていただければ嬉しいです はいというところで、えー、今日はこちらで終わりにしたいなと思います。どうも皆さん今日多分最後のセッションですよね。これがプログラム上はいあの最後まで、えー、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。いしいした<笑>はいありがとうございます。